おはようございます。さあ、今日もお仕事頑張りましょうか。ってあれ？家具屋さん？んーん、いないみたいですね。こんなところにメモが。 見た的な動画を作ってみたので紹介よろしく報酬はチョコレートでいかが仕方ないですねというわけでレッツゴー今回はまとう少女という作品を制作したので完成までの過程を紹介したいと思います 制作するのに使用したソフトはクリップスタジオペイントとアフターエフェクツになりますまずはじめはこれは動画で最終的に動かすことも想定していますので通常のイラストを描く際の下書きとは少し形が違っているようですここでは黒い線の部分は イラストを描く際の下書きになりピンクの線はアフターエフェクツを使って動画にする際に動かしたいものなどを記入しています他にも簡単に演出したいものをメモに書いていたりしているみたい今回は映像を制作していますがかぐやさんはイラスト自体にもアフターエフェクツで作ったものを素材に使用することがあるそうですよ ににもも使えるしイラストにも使えるそんなアフターエフェクツはぜひおすすめですよこれ自分で言ってくださいよ次は下書きに沿って線画を描いていますねこの際に注意しているのはレイヤーについてだそうですイラストを描く際に レイヤーを分けて描くことでレイヤー間にどの線があるかなどの区別がつきやすく修正もまた楽になるのでレイヤーを分けて描く人が多いと思います例えば髪、顔、服のように大まかに分ける人もいれば前髪、目、まつげなどさらに細かく分ける場合もあると思います かぐやさんの場合は今回のように動画にすることが多々ありますので今描いている女の子のポニーテールの部分を動かすために前髪、髪後ろ髪とレイヤーをを2つに分けてて線画を描いていますよまた通常のイラストの場合は線が重なっている場所を消していますが動画用なので動いた際に下になる部分もちゃんと描画しているみたいです。 は色塗りのようですね色塗りってところどころ人によって違いが出てくるのでその人の性格が出ているようで結構面白いですよねさて色塗りですがまずはじめに全体をレイヤーに分けてて塗っていきますこの画面ではそれぞれの色ごとにレイヤーが分かれてる状態になっています。ただしこの色は 本決まりの色ではなくあくまで塗り残しがないかをチェックするためにあえて派手な色を塗っています家具屋さんの場合かなり雑な性格のため塗り残しが結構出てしまっているそうで派手な色を塗ってから塗り残しがないかをちゃんとチェックするようにしているそうですうっかりさんですねでもこういう工程って結構大事だと思います ちなみにここでも線画の時に触れていたようにレイヤーの下になる部分も色塗りしていますね。塗り残しがないかのチェックが終わると正式な色を塗り始めますこの際に先ほどの派手な色を塗ったレイヤーにクリッピングして正式な色を塗りつぶしています。 これで塗り残しチェックから正式な色に移行する際に塗り残しが起きませんね。次に影塗りへと行きます家具屋さんの場合はレイヤーをクリッピングして色を塗っていますのでそのレイヤーごとに丈三レイヤーを与えて影を塗っています。 ブラシは水彩ブラシやエアブラシなどを使って場所によってはぼかしツールを使って塗っているみたいです影を塗る際は基本的に青よりの薄紫を使用して色を塗っていますここも人によって違いが出てきますよね私の友人は水色を使ってると言っていました色塗りを終えたあとは 最終調整に入ります通常であればここでイラスト完成までじっくりと行うのですが動画の工程が今回は残っていますのであくまで動画向けの最終調整ということになりますここでは線の色を変更したり線画レイヤーと塗りレイヤーを合成しているようですねじゃーんそれで完成したのがこちらです イラストが書き終われば別名保存で PSD 保存を行います AfterEffects は PSD フォーマットでの読み込みができますので画像として書き出さずにそのまま AfterEffects に持っていくことが可能ですまたレイヤーの状態も維持されるのでこの段階でレイヤーの上下感をきっちりと決めておきますね 上下感大事ですよねかぐやさんそれではアフターエフェクツ編に行きましょうアフターエフェクツを簡単に説明すると動画加工ソフトみたいなものですね。 かぐやさんはこのソフトを使用して制作することがほとんどだそうですなのでこの動画自体もアフターエフェクツで作っていたりしますアフターエフェクツはタイムラインに数値を記録させることでその間のアニメーションをソフト側で保管してくれるのだとか今回の場合だと女の子の髪の毛や布などを記録させて動かしたいということです まずはじめに、現在のステータスの位置で動かした場合、画像全体が動いてしまうので、パペットツールというツールを使用します。パペットツールで設置したものを動かすことで、このように髪の毛が動くようになります。動かした数値を指定の時間を決めて記録させていきます。このような感じで、他のパーツも同様に行っていきます。 するとこんな感じで動くようになりましたねさらさら他にもまつげを光らせたりなっ書き忘れがありましたねピンチこんな時でも大丈夫アフターエフェクツは元になっている素材が更新されるとソフト側の表示も自動で更新してくれるシステムがあります クリップスタジオペイントで修正してファイルを上書き保存してみるとアフターエフェクツに戻ると勝手に変わっています便利ですねこれはすごいのがいっぱい出てきていますねなるほど。 瞳の中ににキキラキラが出るるようにしているんですね他にも表情が少し変わるようにしたりと細部にも変更を加えているみたいですね他に制作したパーツも少しずつ加わっていきますいよいよ完成が近づいてきたという感じですね。で動画が完成したそうです。 エンコードも無事完了していますねなんとか完成してよかったです今回はイラストに動画にといろいろ説明してみたんですけど見返してみると非常に分かりにくいですね見づらい非常に見づらいですよかぐやさんとば こういった作ってみた系を作ること自体が初めてに近いので皆さん許してくださいね2つを1つにまとめて紹介したから偏りのある内容になってしまいましたが今後は2つに分けたりとかした方がいいのかもしれませんねさてこのイラストは私の懐に収めておきますね。 次はじめに私のご挨拶動画を制作して公開していますので良ければそちらもチェックしてください以上看板娘兼広報担当のあるからでした See you